ショットラインどうもン今日はですねクリスマスイブ皆さん何されてます僕ね、ぼっちなんですよでもでもですよぼっちを回避しましたぜ な, ならみんなに弱くなって思てとはいというわけでね今日はね皆さんとクリスマスパーティーをやってるんですけどここでスペシャルゲストを呼んでますマナ、ま、ちゃんどうぞーーハワイこんにちはこんにちははい 将来のははは何ででーーですすーーすかかユユーーーーーーチチュュババ今日はにここにに行、はいじゃあケーキを食べましょう<笑>はいかな、一ーに。 もうちょっとケーキいただきまーすこれ手作りなんですよねこれねいただきますうー ん, <笑>うーん幸せー幸せーはいというわけでね<笑> 紹介するね。美味しそうだね。切ります。 いただきます。 残念ないけど<笑>